聴覚障害者とは、東京都聴覚障害者連盟事務局長。落ち大輔聴覚障害者は、外見からはその障害の状況が判断できないため、なかなか理解してもらえなかったり、誤解されたりすることがあります。同じ聴覚障害者といっても、その障害の種類や状況、特に生まれつきか幼少時に失調した場合と、 ある程度成長してからの室長の場合は対応が全く異なります。出所東京都聴覚障害者連盟 Web ページ